今こそここに。すみません。<笑>改めまして一の木まさこ伊太郎連です。よろしくお願いします。今こそここに。 you、mm -hmm. おたこを祈り続けてまいりました今回で道のふよさこい大ヒューレンはラストステージとなりとても寂しいと思います今まで関わってくださった皆様に心からの感謝を込めて思い切りの笑顔で踊らせていただきます 最後まさあしんではけ、いはいうんはい、まります。皆様デビュー you